はいこんにちはこんにちは、はい、今日はですねちょっと変わった樹脂をここに書いてあるんですね土佐みずきっていうんですねはいはいあの人ぞやさんの何だっけ花水花水木の<笑>あれの土佐バージョンとかですね四国イワシでの、えー、と葉っぱに似てて、はい、もうちょっとこうあの線のいっぱいあの入ってるようなあのギザギザした感じのあの葉っぱで黄色いこうち ょ, ちょちょちょろっていう花が咲くやつですねいやいや大体ねはいつもお昼食べに行った後いろんなところ見に行くんですけどえっ、ー、とそこで 見つけてきたんで、ちょっとこれやってみようかなということで、これをやった理由はですね、やっぱりここの足元の株っていうかね。うん、面, が面白いなあと。すごいですよね、うん。いうのがあって、ちょっとこの辺ね、焼けちゃってるんで、これ辺は少し綺麗にしていくんですけど、なんとなく。こういう、なん か, おか、ね、お金に思っとくようなね、うんうんうんうん、そういうイメージが、まあ、こういうふうに、もともと株立ちの木、できやすい木なんですけどね。ちょっとこれを作ってみようかなと、はい、で、今もうこれどうしようもない。 えー、木なんでまあイメージとしてはですね一つはこの枝がやっぱり一番太いんで朱になっちゃうってことはこれが見える位置だとするとそこら辺ですよねこれが朱でもう一つはこの上がりはもうあがらないんでそうすると全体的にこうふわーっとした吹き流しのような木に作っていけたらいいなと、うんえー、これを種木として、えー、全体にこちらの流れで、はい、できるだけやっぱり。 をを強調させるには背を低くしてあげたいあまりね大きい木よりも小さい木の方がいいんで、うん、小さい木で作っていくとあとは正面がですねちょっと悩ましいのはちょっと面白いんですよ ね, そうですね、うん、こっちかなこの辺の根毛は面白いんですけど、はい、ただこのやっぱ親が出てるっていう出がねやっぱり見せたいんですよね、うんうん、ですから構想としては基本はここら辺を正面にくりながら最終的にはこっちからもちょっと 見られる気にしたいなっっていうちょっと贅沢な作り方を、はい、贅沢な作り方をちょっとやってみたいと思いますんで<笑>、はい、これですね、えー、これのポコンってやつをちょっと取ってきますねこれなんかねなんか前の人がいろんなもの塗ったみたいで、はい、あ大丈夫だなはいちょっとこれ辺は少し削ってきます。 生きてますいいやいやもう枯れてますね完全にボロボロになってますね、はい、昔これのねちっちゃいバージョンみたいの持ってて、はい、いいだったんですけどねそれ以来トさみズキって持ってないんで作って盆栽でメジャーなんですかいやえっとね、まま、昔はね結構あったんですけどね、はい、最近あんまり見なくなったですね、うん でも多分来年の末に出しちゃうとは思いますけど<笑><笑><笑>盆栽を売るのはよくないっていうあ好かもいるみたいなんですけどでもねあの売るのも一つの楽しみですからそうですね、うん、売るのを覚えるとまたあの盆栽の楽しみが増えると思いますので、うん、売ることっ て, って、ね、人に喜ばせてるな、ね、そうなんですそうなんです自分で作って喜んでもらってそ う, そ, うでそうやって木をどんどんね次の人へと継承していくっていうのは、うん、やっぱりいいことで。 で自分はね高みをを目指してやっぱりよりよよいものを探すすわけですよ ね, ですね本当はね春になったら、うん、あのこういう枯れたやつはもう全部取っちゃって肉の生きてるところが出るまで削って任していくんですけど、えー、とりあえず保護だけしておくっていうことで枯れてるんでねたメは良くないんで直すというよりはこれ以上腐らせないっていうイメージで。うん ねあんまり土佐水木好きとかいう人はいないかもしれないですけどあんまり黄色くらですねで<笑>、ねね、買えチャンスがあったらさっき言った非常に葉っぱもね綺麗なっていうかね新緑の緑でしっかりした葉っぱだし花も可愛いんでぜひ購入するチャンスがあったら、うんうん、はいいただければと思いますみんな黄色い花なんですかだと思いますちょっと白っぽいような黄色だと思うんですよね、うん、でうちのもねまあ会社の工場のところにも庭木としてあったんですけどねこうふわふわふわっていうか、うん ね、ええー、さあでえー、とこちら流れでやっていくよって話ですよね、はい、そうすると基本的にはこちらへ出る芽を残したい最後こっちへ出る枝ではなくてなるほど、えー、ですからこちら流れなんでこれを残すこれじゃなくてこれを残すと、はいはい、いう形で一つこの辺の大きさを決めちゃいましょうか。 でね、これが多分花芽だと思うんですけど、はい、これが細いのがハメでもう花芽は諦めると、はいはい、今日はあの木造りに専念ということで、はい、でやっぱり太枝がやっぱり高いところに来ますんでこれよりも低い位置でこういうところで切るとこれもそうですねでこれは大丈夫かなあ枯れてるかもしれないですね枯れてますねあこれ枯れてるかもしれないあでもこの芽が生きてますねはいはいそうすると生きてるかどうかっていうのはこういう芽がううに追っかいてみてはい、はい これ枯れてますね。うんうん、パキっ て, キッて、うんうん、これ枯れてますね。あー、これも枯れてる。あこれも枯れてるな。うん、<笑>どんどん枯れてますね。これ多分生きてるんでここまで切りましょうか。そしたら襲撲、はい、と言いましたけど、ちょっと低くなっちゃったんで。そうなってくるとえこれ芝生って言ったんですけど、まあ将来的にはこれがねえー、っと生きてるんですけど、これですかね？うん、将来的にはもう場合によってはこれを親にして。 もうこれも元からと切っちゃうと か, ううか、はいいう可能性も出てくるってことですね。そうするとこれがちょっと切れなくなってきますね。あこれも両ね二つはあってこれですよね。これもそうしましょう。これもちょっと背が高いんでしちゃいますね。はい、これもやっぱり切り詰めていくとだ細かくなってくるんですか、ねはい。あ、そうですね。それと細かいのとあとやっぱり懐から目が吹いてきやすくなってきますんで。はい じゃあこれでちょっと針金をちょっとかけていきます。これやばいかもしんないな。これやばいかもしんない。だから、これをちょっと種木のイメージでいた方がいいかもしれないですね。はい、じゃ、いずれにしても今度はこれがこちら側へこうしますんで、太い針金をかけていきますね。3mm ですね。これとこれ、これとこれにしましょうか。これ1本買かかってますけど、ちょっと前の人があんまり上手じゃないんで、ちょっとかちょっともう一回結構緩やかな。緩やかなあ。これね。一つ。 これをかっこい い, やつ か,、ね、かっこいいやつを一応こういうやり方ができるということを実験しました、うんはい、針金切り と, 針き と, と, とラジオペンチ<笑>やりづらいけど、うん、こうだこうこうこう違うな<笑><笑>あれ<笑>あれ？この間うまくいったのになれこれできるとかっこいいですよねこれできるとかっこいいあの方小林邦夫さん、はいはいはい、ちょっと名前あげちゃうとまずいと思いですけど、うん、あの方は これとこれとあとこれ三丁使うんですね。こういうこういう使い方をしますね。全部同じ指に入れるんです、ね。えっ、ー、とねこれがね一本離れてるんですね。はいはいはい。でこれが来てこれが来てで長さがねちょっとこれもうちょっと短かったと思います、ね。はいはいはい。えー、これで針金かけながら針金切りが二本あってここに剪定バサミがあってでこうってこうやって切ると。 いうやり方ですけど、ちょっとこれは通じゃできないんで、<笑>なんか針金切りながら他の枝切りそうですもんね、これね。そ<笑>う、ね、そうなんで。連動して動いてる、ねね。そうそうそう。連動しそうなんで。<笑>この間、うまくいったんだけどな、なんかこんな感じでやってみましょうか。<笑>今のところをカットすれば。カットする。<笑>そうですね。さん二<笑>、ね、つ使いだ、ね。そうそうそう二つ使いだ。何も言わずにやってたり。ですね、した ら, たらこれとこれですね。でこれとこれ。海、はい、じゃ太いかな。私の場合はね、大体一回一回やるとやっぱり捨てる。 針金が多いんで2回分ぐらいまとめて切るようにしますそうすると、今言ったこれとこれ、それとこれとこれですよねで、まあ 1.5 倍って言うんですけど、1.5 倍だとちょっと長すぎるんでこれに切ってきますかこれでどれぐらい残るかって感じですね一応、後ろ側が正面になる可能性もあるんで前からじゃなくて、こう後ろ側から針金を通すようにしますで、一つは、これが、この辺のちょっと1回1回ぐらい回ればいいんで 枝だ本で掛け渡しする場合と地面に針金を刺してやる場合とはい、はい、あのどちらでもいいと思いますんで、うん、こういう株立ちの針金掛けてねそうですねあんまりどっからやってかかんない、ね、<笑>そうそうですねまあ基本太いやつからですよねちょっと多かったですねあじゃああとは細いんで二ミリぐらいの針金でたくさん掛けていきますねちょっと掛ける感じそうですね一応少しこう 食付けとかもしていきたいん で,、うん、でこういうのもさっき言った、えー、とこれとこれでかけてもいいんでこれはあんまり意味ないかもしれないんですけど一応これの力を借りてっていう意味もあってこれとこれ、はい、それとこれとこれですねはい、はい、これこれこれこれってことですね、はい、という買け方をします時計的に僕はここで、うん、千円で買ったイソンシああああれねあんな感じですああそうですねあれはよくなりますよね二<笑>千円で買いますよ。 <笑>なん か, なんかもうも う, もう商売がちょっとちょっとこれ何か時間計っておきたいですねなんか何分で仕上げたみたいな、うんうんうんうん、ねえ、まあ こ, この、こういう、足元ですよね、足元しっかり、足元に引っ掛けてあげるっていうね、はい、こ, こ, ここですよね。はい、八はもっとちっちゃくできるで、ね。ああ、しますね、もうギリギリですね、こ, このギリギリまで、追い込んで、ね、うん、いいですね。丸ですか。うん、丸か、楕円がいいでしょうね、こう、やっぱり流れを出すとすると。ちっちゃくしたら、も、よさそう。ですね、良、ね、くなりますよね。雑巾だから、根は結構落とせる。落とせますね。ええー。あとは心配なの、この焼け込みがね。 どこまでこう進行してくるしてしてるのかっていうのが、はい、刺してないですか。<笑><笑>今日だけで刺、ね、し、何本やってるからな。<笑>こんな時期に。こんな時期に。あ、そうですね。説明しなかったですけど、造、は、造、い、器なんでアルミ線にしたということと、まあ本来ならこういう白い紙テープをね、ね巻いてもいいよっていう。うん、やっぱりちゃんと見てる人だったら、えー、なくてもいいんですか。あ、そうですね。食い込みをね、えー、見られるような人であれば、ええー、ということですね。 ブダチはね結構私も好きで紅葉松だとか端松もそうですし、まあ、長寿梅もそうですしねブダチはなんとなくこうやっぱり自然のね雰囲気を出すのには非常に向いてて、うん、面白いですよ ね, いいですよね、うん。それと意外にあの バランスが取りやすい普遍じゃないですか形が決まってないから、うんうん、いろんな枝でこういろいろとできると寄せ植えみたいな感じですよ ね, そ う, す ね, すよねそうですよねグラグラしちゃうんでやっぱりしっかり足元からかけないと動いちゃうってことですね局面はだからピッチャー少しでいいと思いますあの斜め45度なくても構わないんで足元はちょっとしっかり巻いてでこういうとこは短めにこれは短めにねあのしっかり作りたいんで。 やったんですけど、だんだんこうピッチ広がっていってると思うんですけどピッチは広すぎちゃいけないんですけど、えっと、斜め45度と言いながらも少し斜め45度に対して、えっと、60度とか80度とか、はい、違うこと言ってるじゃないですかけ<笑><笑><笑>ピッチを広くしていった方が美しく見えますね難しいですね広すぎちゃってもいけないんですけどちょっと足元は短いピッチでしっかりかけてそうですね少しはい。 一応広げていってかけると。とね。掛け割りですね。はい、はい、でまだこうどちらかちゃってるんで行、うん、きます。で、1番重要なのがこれですよね。はい、これをどんだけこっち側へ移動できるかまあ臓器なんでね。あの待つとかみたいにはいかないと思うんですけど、うん、じんわりじんわりちょっとやっていきたいと思います。結構硬いんですか？うん、ちょっと硬いですけど、でもね。先端の方をやると結構曲がったんでポキンとはいかないと思うんですけど。 こうね、この太さだと。うん、これだな、これが難物ですね。まあ、曲げられるところが、そういう意味では、ここに、うん、えっ、ー、と、背中二箇所。はい。かってるんで、二、はい、箇所で曲げられるってことですね。はい。うん。はい、だいぶできましたかね。うん、これはね。 股は開珍しいててて、うん、寄せて開いてこんな感じですね。は, いはい、のは清いですから左<笑>左右右ととと全部でですすねねね基本はね左右なんですけど、ね、その中にこう上下が入ってくるい 優しい曲げの優しい曲げですね。ヒルマさん。臓器ですからやっぱり。臓器は優しく。はい、臓器は優しく。マサキ。厳しく。そ<笑>こには厳しくみたいなね。<笑>女性には優しくみたいな。そういうことですね<笑>かね。かもしれない、うん、そうそういうことですよね。育て方の違いですね。<笑>娘さんには甘いと。甘い、甘い、甘いでしょうね。<笑>甘いのかどうか。<笑>さてそれで正面をイメージした、はい、今度い位置ですよね。 1つはそちらが正面候補で見た、はい、時ですね見やすいんですね割とこら辺の出が、まあ、もっとこうするとね見やすいかもしれないですけど、はいはい、で問題はこの2つがやんちゃ坊主が飛び出しちゃっうことですね前にそうするとやっぱりこっちになるかこっちになるかっていう種木あるいはこれか、はい、あ立てなきゃいけないと立てなきゃいけないっていうのをやっぱり際立たせなきゃいけないとちょっと背が高いんで、うん、そういう意味でちょっと剪定をしますちっちゃくしますここですねこう切ります 種にとってそうですねそれとこれもこれがちょっともともと目がなくて怪しいんでこれを取っちゃってこれをもう少し畳み込むと一、うんうん、つはここ一 つ, つはそこですねはい。 もう一つは、うんそしたらやっぱりそちらの正面だとねこの2本が邪魔になっちゃうんですね、はいうんうん、ちょっとうるさいちょっとここにします斜めですけどでこの両方が見える、うんうん、ピンポイントに違うと思うんですけど、はいはいはい、でそうするとあとね今度これがいらなくなってくるんですね、うん、邪魔になるんでこれを取りますねで。セオリーから言うううと、まあ、こういいうやっぱり太い枝が そちらが言ってる方がいいんで、うんうん、候補としてはここが一つですね、はい。それと、まあ全体で見るんだった見やすいんだったらこっち、うん、はい、自家種ですね、うんうん。ちょっと贅沢な作り方をしてみました。今後春に花が咲くんですよね。そうです ね, ね。だからちょっと植え替えとどうするかですね。植え替えの時期と重なる可能性があるんで、そ う,、ね、そうです三、ね、月ぐらいって言うとね。八 月, 月、そうですね。ちょっとそこら辺の花の様子見て、できれば小さい、ちっちゃい。 うん、植え替えてで花を楽しんでと、うん、いうことができればいいですね、うん、はいまたこのドアの音がどのぐらい入ってるかどうかう<笑>そうですねち ょ, ちょっとドアが負傷してる感じよく<笑><笑>、うんうん、ありますね、まあ、でもやっぱ顔だなですね幹幹の部分、ね、やっぱりね いいですよねうん、これがだから小さくなれば小さくなるほど、うん、もうちょっとね鉢植え型の大きさになるとこ、うん、じんまりといいですよね、うん、で片手で剪定していってどんどんこう、うん、そうですねを細かくしてく細くしてって懐からがこう芽を出させるっていうことですよねい、はい、おまけおまけで久しぶりに見てもらえませんかあの磯ざわしを持ってくるんでああいいですねはい これですね。そうですね。株なんでしょうね。株って株ってよりはうっ株っていうか株でもないんだよな。こ こ, こがここがどこだ？どっか、うん、<笑>あったのがなくなった感じですよ、ね。そうですね。でもいい生き残ったですやっぱりね、良かったですよね。三つぐらいしかなかったですからね。うん、これでも取っちゃっていいんじゃないですかね。こういうね、こ う, こういうやつとか。 こんなの取っちゃってもずい い, いいと思うんですよね。こういうこういうこういうこういうのとかこういうのとかもうもうちょっとスッキリさせてあのゴツゴツもいいんですけど私ならこうなんか取れたくなっちゃいますねこういうこういうやつとかねこれなんかそっくり取れたくなるんだけど取っちゃいますか？いやいやいいいいですよあのそれあのあの人がいるとでも大丈夫ですねだからこれであと前多分言ったと思うんですよ冬場押せば南方系の木なんで大丈夫ですよこれ。 ここののハウスに出てうん、んよよかったあの時こ っ, ったたたあ時、死んでましねれいえはい、はい、ありがとうございます。オッケー